わかりました。少量チャンネル。翔<笑>太です。りょうでーす。はい、というわけで。はい、でん。ケンタッキー。うん。ファミリーパック。ええー、二人で。うん。大食いをしたいと思いまーす、うんえー。大食いできるかな。<笑><笑>すごい心配だけど。い重いよね。くい。くら い, 暗い、重い。重い。 えっと、今回はですね、うんえーっと、6ピースパックと、あ、6ピース、うん、チキン6ピースと、サイドが、うんえー、3つ選べるやつを2つ買ってきたので、うんえー、チキンが計12ピース、コールスロー2つ、うん、ポテトが2つ、うん、あとクリスピーが2つ、すごい量じゃないすご 俺ケンタッキーこんな。俺も食べた。食べることないんだよ。<笑><笑><笑><笑>じゃあ、<笑>じゃあとりあえず一緒に。うん。やっていこうと、うん。思いまーす。食べきれるかな。すごいじゃん。はーい。はーい。チキンを。めっちゃ重い。出しましたー。これを二人で。いっぱい食べていこうと思います。yes。え、乾杯する、とりあえず。うん、久しぶりだね。<笑>確かにね。うん。金麦とレモンサワーで。はい。 乾 杯, 乾杯。うん。美味しい。美味しい。うん。大食いするっていうのにさ、うん、最初に飲むっていうね。<笑>というわけで早速食べていこうと思います。いますは い, い、いただきます。じゃあどれからいく。いもう上から行こうね。俺もそうしよう。いただきます。 どうおい、うん、しいうんういしいきますすごいうんうー、ん、まーいおい、うんうんうん、しいこれあれなんだねいろんな部位が入ってんだねうんうん多分これもも、ももじゃな胸だうんおいしいねおいしい めっちゃ美味い、ねうん、おいしいねこれおいしいあんまケンタッキーあんま食べたことなかったけどおいし い, いや俺もそうなんだよねうんうんうん、うんうんうん、あ早いそうじゃん 美味しいし、うん、どんどんいって自分のペースで、はい、次クリスピー食べますうんうんうまいいっ早っ<笑><笑>う俺まだ1個目なんだけど<笑>これ食べたいと思います いいたただきます、うんうん、ますんんんんんんんううううううなか味味が違美しうん。 沸かしだからさ、うん、まだあったかいしね。うん。よし。一個目。完食しました。イエーイ。これ続いて翔太とんでこれにしよう。うん。いただきまーす、うんどんうん。うん。うん。うん。あ、柔らかいねか。完早っ、うん、か早い。うん。柔らかい？うん。柔らかい。うん。柔らかい。い、うん これさ、うん、味変とかもしていいかもね、はあ。ケチャップとかマスカートとか。ああそうだね、確かに。もうちょっと、それはやってみよう、うん。どう。溜まってきた。うん、大丈夫。<笑><笑><笑><笑>これの食べる前に、ご飯食べて、よ。広げてたから。うーん。 二つ目。完食しました。イェーイ。じゃあ、俺何個目だったっけ。いただきます。四つ目。ちょうちゃん四つ目。うん。うん。えっしい。うん。肉食ってるね。うん。ああ。うん。 ビールに合うなうんでもビールお腹いっぱいになるんじゃない確かに、うん、これクリスピーも食べてみようかなうんおい、うん、サクサクしいなおいしい 水が欲しいねうん水いるうん、ちょっと欲しいありがとう。ちょっと何休憩してんの<笑><笑>ちょっと 寝ようとしてんだ<笑><笑>。はい。三つ目。完食しましたー。約できました。俺めっちゃご飯食べてるもん、今日。なんで食べてきたんだよ。<笑><笑>今日やるって分かってないでしょいや、いい広げようと思ってて。なんだっけ、あの。 フードファイター的な。あ, あ、そ う, そうそう。ちょっとここでさっぱりしたコールスローで食べよう。でも食べるよ。コールスローね好きなんだよ。あ、俺もコールスロー美味しいよね。うん。あん、さっぱり、うん、やっぱり。はうん、同じですわ。うん。同じ味。<笑>コールスローを挟みながらの作戦に行くしよう。うん、いいね。うん。 この手前のやつを食べよう。ああ、大きな。<笑>えーっと。まあ、でも、惰性で食べようと思えば、食べれるとは思う<笑>。<笑>惰性。うん、惰性で。思い切り、じゃあ、これ全部、お腹。口入れろって言われたら、食べれる。本当。うん。 なんか食べれるんだけどさうん、うん、なんか美味しく食べたいからさ確かにねなんかゆっくり食べた方が美味しいでもゆっくり食べたらもうすぐこんな簡単になるよねああ 大丈夫かなうんうん、うん、4つ目完食しましたああっ6つ目ってことはさ、うん、えそうあそっかクリスピーがあるからか、うん、チキンは5個目だ そうだね。わ、すごいわ。うん。さっぱり。うん、サイドを全部。コールスローにすればよかったとっ思う。うーん。<笑>うん 食べてきてさ。こんだけ食べれるってすごいと思う。ね、俺結構お腹空いてたんだよ。昼、ご飯、昼ご飯食べたけど。結構お腹空いてたんだけど。俺パスタと海鮮丼食べた。<笑>すご。<笑>もうちょっと俺お肉はいけない。どう食べよう。うん<笑> あ日朝食えば<笑>え賛成うん<笑><笑><笑>いやまあ食べた食べた、うん、美味しかったし、うん、ねえ、まあ、12ピースあってうん4ピースってことは8ピース食べてるからね しょうちゃんもめっちゃ食べたいよそうだねまあでもなんか鳥さん を, をいつでもおいしく食べたいなとは思う<笑><笑>から朝食べた方がいいなそうだねうんそうしましょうはいというわけで、うん、僕は、えーうん、チキン3ピースとクリスピー1個、うんうん、あとコールスローでギバーうんこれはチキン何ピース 5 個, これ6個うんチキン6ピースとクリスピーとポテ ト, ポテトコールスローまああのまあ1個分だね、うん、人を1箱分、うん、<笑>そうなの、ね、増えました、うん、でも多分、うん、そのバンは食べてなかった<笑>食べれた<笑>食べれたと思うけど、ね、はい、はい というわけでですね、はい、うちらに大食いはちょっと<笑><笑>無理だったという結果に終わってしまいましたが、うん、美味しかったね美味しかったうん、うん、ケンタッキー久しぶりに食べて美味しいやっぱり、うんうん、美味しかったコールストロー最高うん、うんうん、コールストローは完食したもん、うん、いやうんまたね機会があったら、はいうん、何か またまチャレンジしてみよ う, もう、うん、俺ねお寿司だったらめっちゃいけると思うんだよねお寿司うん、うん、<笑>お寿司今度お寿司ねうん、うん、はいというわけではい、気に入っていただければチャンネル登録と高評価のボタンをお願いしま す, しますインスタツイッター TikTok もお願いしま す, しますではまたー明日の朝が怖ーい